日本の皆さんこんにちは CanU Leaves です今年はマトリックス公開から20周年になります私のお気に入りの作品が皆さんにも愛されているのを幸せに思います何度でも楽しんでください見てね起きろネオ現実としか思えない夢を見たことはある 夢から目覚められなくなったらどうするそれが夢なのか現実なのか区別できるか嘘だマトリックスの正体を知りたかったんだなそれは君の目を真実から覆い隠してきた世界なのだ 真実って君は夢の世界に住んでたマトリックスが存在し続ける限り人類は解放されない。 心を《解き放つんだ》